ナンバー69、プラブ・ザビエーインディア、インドのザビエールさんは、本日、会場にはお越しになられていませんが、日本の審査員、山崎さんがベストアクアリウムに選んでいます。Of Japan this as his best of the year. 山崎さん、この作品にコメントをお願いいたします。 えー、この作品は私は、えー、初めからあ上位に入賞するとは思っておりません、えー、それで、えー、ベストアクアリウムということで、えー、私は押しましたのは非常にあの素直な感じでございます先ほど山田審査員があ皆様にご挨拶の中で申し上げたような えー、つまり水中の実体がそのままあここで作り上げられているという感じでございます私たち審査員はそういうことを願っております、えー、気を照らったような作品がかなり最近増えてまいりましたがこのような素直で、えー、本当に、えー、まあ 僕, 僕とつとも言える、まあ、作品でございますが私は好感を持ちましたですから、えー、順位は覚悟の上で、えー、ベストワーカーに推薦いたしました以上でございますはい山崎さんありがとうございました続いて発表続けたいと思います